よしゆきビジョン今回は VR ゾーン新宿にやってきましたそれでは行きましょうここが1階です それでは VR を楽しみましょうぜいやー 楽しかったぜ無理無理無理無理たった一歩が踏み出せねえ高恐怖症この一撃は外せないゴジラ VR。 全部壊しちゃえギャラガフィーバーこのマリオカートはヤバいマリオカート VR 逃げちゃダメだ「エヴァンゲリオン魂の座暴走」絶望絶壁君は滑りこなせるかスキーローデ 落ちるよ頑張れ跳ねチャリ右右左左ラピッドリバー その手から落ちたら最後ガンダム激突台場上空ドラゴンクエスト VR 搬送です VR ゴーグルをつけると360度 VR の世界が広がります上を見ても VR 右を見ても VR 左を見ても VR 後ろを見ても VR その世界で<笑>高いビルの 細い木の橋を渡ったり自転車に乗って空を飛んだりマリオカートに乗って運転したりスキーで高い山を滑空したり剣を持ってモンスターを倒したりいろいろな体験を。 できましたただですねいまいちな点もありますそれは映像と音のクオリティですね映像は64以上ゲームキューブ未満って感じでした音はですね やはり音の距離感の表現力なんかがいまいちに感じました。やはり VR の技術が発展するにはまだまだ時間がかかるんじゃないでしょうか。以上 VR ゾーン新宿でした。さあ取り乱せ！